したのですが な, な何王様だってっ子供じゃないか一番美人をよこせと言ったのにななめられたもんだな陛下もそう思われますかわが雨の広告に対し特別に自治を認めてくださるとうちなんか占領しても面倒なだけってことじゃない 水と平和しかない国だもんせめても無駄やったじゃん貧乏も役に立つときあんのな、ね、なんてめえ地上の次は天空を支配したいそんなところかおいふざけんなこの世はお前のおもちゃのないんだクソガキャ太陽にあう人 ゴンの別れじゃないぞ情けない声を出すな、まあ、お姉ちゃん見たかったや絶対そっちか大丈夫でございますかこの無礼者をさっさと連れ出せあ、はあ、離せ離せあいつに人生の厳しさを教えてやるなんとやばんなもうあんな姫とっとと国に送り返しましょう嫁この中の中一人 ジャンケンボンすっごいニケ太陽の妻よセレブよセレブ超ウケる羨まし い, いお姉ちゃん達言って よ, やよ<笑><笑>すんげえに合ってるよ こ, これが国費に対する態度かああついでに飯抜きだからねえ！<笑>逆らう者は容赦なく無慈悲で冷血で 得意から3年で世界を征服したのよそれに相当な女好きだとかもう最悪スキンヘッドで角が2本あってムダ毛が多くて口が臭いって人間じゃないじゃん気の分際でおとなしく脱走してやろうと思ったがやっぱり収まりがつかなくってねお前に年上の何たる顔を教えた。え年上が何だって<笑> 殺すやっぱり三枚におろしてやるいいよそんな遠慮なさらず今夜は女性限定食べ放題飲み放題本当にわあ、お客さん食いつきましたねこんな美味しい話あるわけねえだろ伊坂マンおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおルおおおおお 最初からこれを見せていただけたら衛兵との乱闘は避けられたと思いますがいきなり不審者扱いされたら誰だって暴れるだろうこの国は人の心も乾ききってるのか。 私に魔法を望むならこの世界の美しさを提示しろお前自身がなヘカあのおテンバ娘が逃げこいつがどうした天外、うんうんうん、これから俺の人生面白おかしくしてもらうぜ逃げ あなんだよこれは悠々しき事態だ隣国に攻め込まれたような危機感だぜえええお前胸しぼんだ、はい、この堅物が姫、うん、<笑>様おやめくださ い,、うんうん、い, い一つはっきりしているのは。 こいつが剛腕そんなくすがきだということだあと少しですニケ様女は根性ですニケ様ご死後無理絞め殺されるお構いなさいませいことする暇あるなら自分をいたわれよ余罪ですか大胆でございますね